三浦流霊という巨像は授業と人選ミスが生んだ。最初からいかがわしかった、敵祭集。敵祭、集それでも馬鹿とは戦え201。国際政治学者を自称する三浦流霊とは一体何だったのか 太陽光発電事業への出資を名目に、およそ10億円を騙し取ったとして投資会社、トライベイキャピタル、本社と代表を務めるリュレイの夫の自宅マンションが東京地検特捜部により家宅捜索されたが、それをきっかけにリュレイの過去の言動に注目が集まった。リュレイは、私としては全く夫の会社経営には関与しておらず、 一切知り得ないことではございますが、捜査に全面的に協力する所存です。と関与を否定。もちろん夫が引き起こした事件と配偶者は関係ない。そういう意味では、流霊は巻き添え送ったかのようにも見える。しかし、次第に実態が明らかになっていく。 リュウレイが経営する会社と夫の会社は同じビルの同じフロアにあり、両者は合同で行事を開催することもあった。さらにリュウレイは政府の成長戦略会議やテレビ番組などで太陽光発電事業をモうプッシュしていた。これによりネットでは夫のビジネスの広告塔だったのではないかと疑う声が増えていった。 第二次安倍政権後に表舞台に出てきた流霊は最初からいかがわしかった。薄着姿で意味不明なことを言い、世の中を煙に巻く。お父さんがパチンコとか競馬でお金を吸ったり家庭内暴力で殴ったり飲酒に溺れたりどれも合法なんです。合法な活動で家庭が崩壊するケースはいっぱいあるのに、なぜ宗教法人だと問題に、になるか。 これは政局だからです。と、あさっての方向から、統一協会、現世界平和統一家庭連合を擁護したり、そもそも家庭内暴力は合法ではない。結局、メディア上層部の戦略ミスだったのだと思う。上から目線で偉そうに説教する女性キャラには昔から一定の需要がある。 そこで曽谷綾子や桜井義子の後釜になるような人物として流霊にスポットが当たったが、体操の例を読めずに国葬を語り、ワシントンポストとワシントンタイムズを間違えながら統一協会問題を語る流霊には無理がありすぎた。それでも引き返せなくなったのが今の惨状ではないか。流霊の夫による太陽光発電所の建設計画には実態がなかった。 実態がなければ必ずボロが出る。こうした意味において、流霊はサソン・カワウチ・マモルやショーン・ケイに近い。メディアは何度も同じ過ちを繰り返すべきではない。文中継承略。敵最終、作家。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。